するしないそれでは今回の匠ご覧ください。 何二曲日本場開始です皆さん手配を開けてくださいドラはスーピン神社の親が続きまして日本場となっていますそして全曲は四千0は四千百0オールで枕られてしまいましたもうこうなったのね<笑>こうなったらはい<笑>今までよりも前のめりですよお結構な前のめり見てきましたさっきまではトップだったよにあんまりリスクをな、うん、持ってましたかね、はい、追えない状況だったんですよ、まあ、でそこまであの かなり危険なラインは行ってませんでしたでしはい今からはこうなったら、うん、ガンガンいきますよガンガンいくだってラスはまだ出てないじゃないですかそうですねかなり離れました二と3三と1だったら2から3なんて20ポイントしか変えないんですよ、うんうんうんうん、1になったら40ポイントです40ポイントが大きいんですよね、はい、それを取りに行きます、はい、なん で, あのではまあいいそ急そういらなくともいらないんですけど、はいまあ、神様に泣かれたくないんでここの局面はいつもだったら神様に泣かれていいんですけど、はい、ここは敵なんではい 変えたくないんで。ライバルのトンから行きました、はい。今回はまた仕掛けていくというよりも、まあ面前、ね、まあ、赤絡みのね、リーチ赤以上を目指したいですよね。はいまあ、あとダブなんかそうなれば、はい、ダブの赤一、赤赤赤赤とか赤ドラとか、まあスーピンね引きたいですね。ぜ、は、ひ、い。今回の匠で初めてオうパターンとなりました。で。 これ、神さんの現物残したいじゃないですか。二0目の急走。ああでも、言いそう重ったら一応採用なんで。枚数的な理論ですね<笑>、はい。こういうちっちゃなところも攻め寄りですよね。そうですね。まあ、幸せありますしね。まあ、安全な範囲、まあはい。追う立場ですし。<笑>やっと慣れた感じです。追う立場にね。<笑>追う立場が行き来してるかもしれない<笑><笑>あ。じゃあ、より太郎さんな人出てくるのか。かもしれないですね。はい、今度は手出シリやんそう。 まあ、つうてもね<笑>。つうてもですね、今回残したのはまあ、他の人 も, も、ね、<笑>ちょっとペーだとしちう。一瞬だったし<笑>。いや、でもこれ以上話されるわけにはいかないです ね, 行かないでね。まだ親番があるとはいえ、うん、ここで話されるのはやってない。 ペんちゃん落としてきたか来<笑>ましたよこっちも<笑>またかみちゃんがやってくるかペんちゃん外しがあの順目で早くも行われるといいとこありましたねうんまあでももう自分の手がそ れ, それをどうでもいいぐらいの基準になってきてるんで、うんうん、おじゃあもうそこまで相手の出てくる情報は重きを置いてないってことですか重きはまあ多少はもちろん見てはいるけれど情報は重要なんですけど<笑> まデ、あ、ィフェンス意識はそんなに持たなくていいかな。うんうんうん、ただ、ここにかけてね、どうですか何来ましたさっきまで頼りにならなかったとイめんさんがね、なんか普通に上がりに来てる感じが。こ<笑>の前のこともいらなかったんですかと<笑><笑>イめんさんがで、ね、よかったんじゃないかな。<笑>個人的な感情入れすぎじゃないですか。<笑>いや、そういう気持ちにならないですか<笑> い, やいや、分かりますよ。マージャンって言うとね、4人で戦ってるから、はい、いろんな感情になりますけど、ただ素直すぎますね。<笑>デザインを。 整ってますよ。モンでもね、はい、あとはこう埋めていけばどうします？さあどうしようかな。サブロウソ引き、チーソズ引きー。まあちょっとなんは ね, ね、さっきのリアンはだいぶ離れてたんですけど、はい、パーソーはキュ切ってるとえ、うん、ま あ, あんまあくっついてるんで、うん。こういった形結構またの振り返りも求めて残しますね。一、はい、つ離れてて、まあ、サブロウソーですからね、はい。さっきリアンは数万しか簡単できませんけど、うんうんうん、サブロウソーで。 ができるのであればというわけでなナなナになる背後を切っていったちょっと進み方が甘い進み方が甘いちょっと気持ち的にはそろそろちょっとローワンとか、はい、スイミングになりたい気持ちありますけど、ね、そんなこと言ってはないですよね<笑><笑>結構ねあの切る時にローワン打つ方もいるか も, なもん、ねまあでね、あそんなに早く<笑>今のイいその時でもありですしだってウーン妃ってい うん、スタメンツですよね。どうするんです か, <笑>すですか、うん、もちろんごあん引きもそうですし ね, ね。そうですよね。あれやばい、やっぱりトミーさんね、あのっきりね、うん、ローピン、リアンピンでやんびんいらたんですよ。うん、あれ、よくスピン、勝てってるんですよね。え、う、今、ん、以上そう。やばいじゃないですか。んドラドラドラ。なんでこいつちっちゃくなったんですか<笑><笑>ドラドラの可能性が高い。さあ、お高いじゃないですか。結構ね。<笑> 引いちゃってンー、あのー、貫禄ピンに向かってレッツゴーみたいなになってきましたね。どうしよう。ここではローワンを先に切るか。ローワンかパーソンの先択ですか。まあ、これは直球行きましょうか。お、はい。ここはパーソン切り。飛車引いてもいいし、ローワン引いてもいいしという構えにしましょう。一、はい、番のまっすぐな、まあ。ここのターツがね、ほぼ振り替われないんですよね。ドラスーピーカンの貫禄ピンやから。で、振り替わる可能性があれば、パーソン残してもいいんですけど、はい、振り替われないんで。 事情により、うんうんうん、スリックえる可能性が低いんでこれはどうですどうしましょうかさあと6をどっちを切るか3456想像の形うん、まあ、それほど差を感じないですけど一応ね貫禄性を見てるのもちょっとあるかもしれない、ね、まあない大体なそうですけどウッパーは入った時の貫禄ピンリーチ打ちますあちゃったその前にしぼチ打ちますし ね, がねあーリーチきましたねローソン切りリーチ 3着目の下茶がやってきたこ、このインシャンテンを頑張るってことですかん僕ですか、はい、いやいや、これもう大抵かそうメう面白受けったのかな上をうう、ね、持ってそうな手に見えてたんですけど、現物これは、はい、ちょっと情報少なすぎて、ねこれ読めないですよね、はい、この端っこは、うん、まあ、大体いきますね。まあ、シャーシャアの方が比較的信号っとしては安全なんですけど、別にシャアが完全に安全ではないし。はい あのシャーチャャですね。シワーは一応シャーチャーとかそうです、ね、完全で安全じゃないし、まあ、ピンフアな、うんか、うん、欲しいですね自分の自まだ、うん、そう手う手狭じゃなくて自己都合で、うんまあ、ローワンシャーも受け入れを残しつつマックスに行きたいですもう、まあ、ちょっとこれが捨て範が内側の範囲多かったらどうするんですかうーん、ま、た半いくんじゃないですかもうちょっとぐらいだったらそれよりも自分の例えばローピンが薄くなったとかね、うんうんうん そっちの方がいかない材料になります、ね。ああ、なるほど。まあ、上がなくなますとかね。はい。基本もね、悪くないですもんね。はい、っていう感じで、しばらくいきます。はい、これ、どっかで、そろそろ見えなくなるかもしれないけどしばらくがいつまでなのか、いつ頃なのかロー。これはね、かなり大きな情報ですね。今<笑>はどうですかただこ、これ、他の人たちが合わせるかどうかもちょっとね、重要なんですよ。合わせはまだされていないが。助かる、まだいけるかな。まだいける 忘れちゃっともう行けなくなっちゃうかもしれないんでましたねこれねこれまた選択だ一番こういう形を見たらまあ、ここっすぐ行きましょう、ね、まだワンギリですけどあもうちょいまっすぐ行きましょうまるでリーチが入っていないかのような、はいま、そうですリーチ入っていないかのように行きましょう<笑>もう周りもあれすごい来てらっしゃるって思いますねこれ見るとね、はい 多くの人がそうですよね。こういうのをしたら大体テンパってる人多いんですけど、<笑>僕はいいシャンテンです。そんなことない人もいるぞと。さあ次は何だ、はい、これは、あの、トミミさんがチーピン固まったね、数ピン固まってたら意外と危ない筋ではあるんですけど、はい、まあ、自分の手と、まあ、字ですからね。ワンチャン出るかもしれないです、ね、<笑>そういうことだ。なるほど。ってことはンン、まあ、あと枚数でね、はいはいはい、4対2なんで、はい、これは1。なるほど、ここで追いかけリーチ選んだのはシャンポン。 追いついつた。上がりきれるかこのシャンポーンどういるんですかねどっちなんですかねいや、もういるかどうかはしょうがないじゃないですかこれどっちがいいかなんてわかんないですよ、うん、もう単純に見た目枚数で、うん、そう で, す、ねね、でシャアが2枚、まあ、バランス的に残り山からして、まあ、2枚残ってるケースってそんな多くないかもしれないけど残ってることもあるんです よ,、うん、あよ1枚ねちごに1枚持ってきた人もいるかもしれないしさあ行ってみよう1発目 へへへへへでした二軒リ上がりきれるかこの街ね楽しそうですまさかこれシャーちチちとかでニコニコしてないですよね<笑>いやいやいやそんなの分からない<笑>安心してください分からないですでも決着つくかもなとは思ってますねこの二軒リもう親もだって対応してますもんまあそうこれは二人以上なりそうですね<笑>はい結局かどうか、ね 現物。安全なはいを切っていく。後ろも入っていらないですね。入って、入っていらないですね。入ってあのあのじゃない方がいいです ね, ね。リズムアカウント十分だし。<笑><に>ね、<笑>打った時に入っ相手に、い, いハンプレゼントも嫌だとも、ね。そうですね。あと二回ですね、ツモ版。これで、トイメイの手が止まりました。二人に対して。安全なはいを<笑>三相泣きましたよ。親が。 粘り込むのか、横決着させようとか、脳転、それか、回転ずらしてくれたと か, とかいや、脳転量、脳転っていうか、脳転マ払いたくないから、包、は、重、い、の, の可能性を上げた可能性ありますね、もしくは、打打ち合いと君たち打ち合合とと君たそうですね、もしくは、粘ってるのかもしれない、いいンテンとか、パ、う、イ、ん、とか。太郎さんの回転は嫌だったってないですかうん、ちょっとあるかもしれないですね、はい、まあ、でも、僕的にはちょっとありがたい。<笑> <笑>結論から言うとね、はい。レア側に暮らせやがったし。だなんて言ってたらずらしてくれましたもんね。レア側に暮らせやがったことと<笑>、そうか、そうか。相手方中のね。この漫画どっちかですよね。まあ、どっちかわかんないですけど、うん、どっちでももうリーチした人に関係ないんで<笑>。それ言ったらまた、あと何も喋れなかったますね。<笑>素直すぎます。あ、あ現物あったから、頑張りたかったんだた、ね。テンパってたかもしれないですね。いけたように、早く感じた。<笑>さあ、どうだふ<笑>わっと、 配ははははは流局テンパイ<笑>の方だけ開けてくださいはい二人テンパイウーピンとシャーのシャンポンとシャンパーピ ン, ン, ーピ ン, ン, ーピン三面ちゃんよく引き分けましたね<笑>さあではみんなの手配も見てみましょうどんな手だったんでしょうかあーシャーだあれはシャーを掴んだんだあそこにも匠がいる豊見さんドラ持ってないんだ ねピンズの切りは普通にこう、離してった人だったんですね。さあ、このような結果になり、神茶がテクニカルにシャア止めましたね。えシャア打つ先輩ほら、絶対そうですよ、あれ。気づくの遅くないですか<笑>太郎さん。太郎さん、見たら、あの時のあれもこれだった。確かに。ただ、かっこよく止めた、脳天。 ねそうだよね、こっちも嫌だよ、ねうん。はい。<笑>さあ、ということで、最後ね、止められましたけど、そのおかげで。最後積もってきたってことですよね、シャオね。そうそ う, そう、山にいたってことですよね。それが、でも、親流れになりましたね。まあね、うんうん、むしろ、打たなかったこともラッキーですね。そうですね。うん、相手方3面で、ね。まあ、そのね、悔しいんでもしょうから、ね、むしろラッキーだったかもしれないし、うん、ラッキーじゃなかったかもしれないし、わかんないけど、まあ、結果こうだから、はい、次行きましょうか。はい。<笑> 誰よりも巻いてくれて巻きた、ね、ちゃんとまとめてくれました<笑>、はい。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。